ね、ボーナス問題でございます。単に木にやってもらいたいことっていうことで、はい、でもこれあの、いろんな VTuber さんに聞いております。えーまあ、昨日の伊賀森龍之介さんは、えー、男性向けシチュエーションボイスもしくは ASMR みたいな感じでのことで。 えーはい、で同時にあの同じシナリオを同時に上げてどっちが再生数稼げるかっていうので、うんえー、やらないっていうふうに言われて<笑>まあ今あの「<笑> お, おう」みたいな感じであの裏側で動いておりますけれども。 やるかやらないかは、<笑>まあこれは、あのなんだろう、タヌキのその配信者として の, この心の心の傷でこれう、配信でやったら美味しいなーと思ったらやるかもしれないっていうことで、はいろいろとこう や, る、ね、やるかどうかはかんないです。だから、その配信センスとして、あ、これ、うん、配信でやったら お, 受けおもろいよねっていうのだったら、やるかもしれないっていう。皆さんおもろいって言ったから、やるかもしれない。 らしんでった方がいいですよ<笑><笑>で何かありますか、えー、っていう。っていうことね、あの結構今、たぬきさんでまあ、今回の企画のようにはいろんな v チュ b e r さん紹介されておりますけども、はい、やっぱり v チューバーさんのまあママさん、まあ、つまりイラストレーターさんとかも紹介していくのも面白いんじゃないかなと思いますもんね。あのー、実はですね、紹介配信が。はい あの表現者って僕歌っててあの VTuber だけじゃなくて配信者もあのゲーム実況者さんとか YouTuber も紹介してるしイラストレーターさんとかいわゆるそのライブ 2D のモデラーさんとかも紹介してるんですよでミックス司さんとかも紹介してるのでマルチで僕紹介してるのでそれはもうやってるなっていう話になりますね。 でしたら、そのやっぱり、ママさんとそのやっぱ、りまあ私のママさんと私を交えたそのいろんなと。トークをしていくもありかなと思います。このトーク企画、ラジオ的なので。ああ、もう別に、あそ、あそぼく、その、あさぼくろさんですよね。そのこのまま、どうか、はいリーーっとか、まあ。ほかのブイチーバス、まま交えて、こういろんなことを聞いていったりするっていうのはちょっと、そういう。なんか、三者面談的な、と、とか。ああ、全然いいですよ。<笑>全然いいですよ。あ、それだったら、全然、<笑>あのー。ね うん、あの今までずっと対談だったのであ、うん、あのま v チューバーさんと v チューバーさんのママを呼んで の, その対談コラボっていうのはあまあ僕としてはう、うんうん、面白いかなっていう。